卒業の課題を解決する山田裕樹です今回は世界を分けるバリエーションをお伝えしていきたいと思います 説題するのは一つしかない認識技術エネテックを使って疎通の課題を解決する山田裕樹が小さな変化を作るヒントをお送りします世界を分けるってどういうことなのっていうのはまず最初に3つ簡単にお伝えしますね、えー、まずは認識を使う基礎の力になるというのがこう世界を分けるということなんだとまあ、認識っていうのはこう何かの部分を切り取るそしてその後世界が見えてくる いう仕組みがあるんですけども、まあ、世界を分けるということによって自分が今どんな世界を見ようとするのかという、まあ、その認識の使う基礎にあたる部分が世界を分けるということだと2つ目はその世界を分けることで何ができるかっつったら観察がでできるるようになるんですねでこの観察っていうのは人の話をよく聞いたりとか あとは自分が何をこう変えていったらいいのかとか自分の世界をこう構築していくとか、まあ、とにかくなんかクリエイティブしていくっていうこと全般に必要なものが観察ということになってきます。でこの観察ができるようになるっていうのはすっごく大事なことなんですね。でそれを可能にさせてくれるのが世界を分けるということだと。で3 つ, 目3つ目は 世界を分け方次第で実は見えててくくるるる世界がが変わっということが起きるんですねで今回はその世界のバリエーションをまあお伝えする中で世界がこうどんなふうに変わっていくのかっていうことをまあその面白さですねそれを感じていただければと思います。 はい、今回はバリエーションということでいくつかご紹介するんですけども大きく2つに分けます。1つ目は自分とと相手のの関係この中で使える世界の分け方もう一つは自分自身との関係で使える世界の分け方ですね。でこれをお伝えしていこうと思います。はい、ではいってみましょう。 はい。では始めていきましょう、えー。世界を分けるバリエーション。自分と相手との関係においてですね。今回はスライドをちょっと使ってご紹介していきます。まず一つ目。一つ目は自分の認識と相手の認識を分けるっていうやつですね。まあ、詳細はもうすでにこれは動画を上げているので、それを見ていただければと思います。まず簡単にメリットとか。 あとはその自分の認識と相手の認識が混同している時のデメリットというところをちょっとお伝えします分けることのメリットは相手や自分をより深く理解することができます逆に自分の認識と相手の認識が混同している時ご邪魔になっている時のデメリットは自分の思い込みや決めつけでしか相手と出会うことができなくなっちゃうっていうのがありますね で、それでついついうっかりやってしまうのが自分の思い込み、として決めつけで関係を構築してしまう。自分が思い込んでると決めつけているということさえ気づくことができないっていう状態が混同しているときについついやってしまうということですね。はい。自分の認識と相手の認識を分けるという概要はどういうものかというと、えー、分かり合えて当然と。 という観点に固定しているんですね。まあ、混同しているときはですね、はい。固定していますと。で、えー、何の努力もせずに分かり合うことができない。これを解決するために自分の認識と相手の認識を分けるんだ。ということですえ。使い方としては、あ、そう認識している私がいるんだ。そう認識している あ, あなたがいるんだね。ということを まあ、心の中ではつぶやいたりえ、言葉にしたりということになります。で、これを自分の認識と相手の認識を分けることで、初めて、相手が何をどう認識しているのか、何をどう感じているのかっていう、相手の認識している世界と出会うことができるということです。また、分けることで、初めて、 自分が何を見ているのか、何を感じているのかっていう自分の認識している世界と出会うことができるということが生まれます。これが分けれていないとですね、勝手な思い込みで決めつけて考える感情が走ってしまうということが止められなくなっちゃうんですね。なので、まずしっかり分けること。 分けて確認する。相手が何を今見てるのか。そして自分は一体何を見てるのか。っていうその違いとかですね。そういうところを、えー、ちゃんと理解して、で、その後、しっかり融合していけばいいよということになります。はい。自分の認識と相手の認識を分ける。このスキルを使うことで、 初めて相手と出会うことができるし、自分と出会うことができるよということになりますね。はい。じゃあ二つ目。今度はですね、自分の解析と相手の解析を分けるっていうふうになります。解析って何かっていうと、まあ、簡単に言うと、イメージとか、えー、感情とか、まあ、思考ですね。っていうふうに理解していただければと思います。 でこの解析によって生まれてくるのが概念とか、まあ、理解、理解した世界とかね、あと自分が見ている現実とかっていうのが見えてくることになりますね。はい。で、まずメリット、デメリット。えー、分けることのメリットは、相手の世界に関心が持てるようになる。で、より精密、より繊細な理解や創造、クリエイティブができるようになるよ。まあ、さっきの認識と特に、 まあ、似てるんですけどもその認識との違いっていうのは解析の方がより精密より繊細なところを観察することができるっていうことですね。で自分の解析と相手の解析が混同している時ごちゃ混ぜになっている時のデメリットは周りの解析とか自分の習慣的な解析に振り回されっぱなしってことです。 あと、受動的な解析になってしまう。これ、どういうことかっていうと、結局、自分が何を今見てるのかっていう、よくわからないんですね。これがよくわからなくなると、自分が思っていること、自分が感じていることに自信が持ちにくくなります。でそうすると、周りが言っていることを、あ、そっちの方がいいんだな、 いうふうについつい思っちゃって実はあれはもう我慢していたんだって思っちゃったりするとかあと習慣的な解析っていうのは結局脳みそはですね自分のデータバンクの中に入っている情報を使って物事を理解するっていうことしかできないんですねなので自分が一度経験してきたことを、まあ、繰り返そうとするのが、まあ、脳みその仕事なんです、まあ、それが習慣的な解析になるんですけど まあ、自分が一度知ってしまった、一度経験したことから自由になれなくなっちゃうっていうことがまあ混同している時のデメリットです。で、混同しているとついついゆっくりやっちゃうのが、まあ、自分がどんな解析をしても自由。でも、相手がどんな解析をしてもいい自由は奪っちゃうとか、無視しちゃうとか、が出てきますね。 自分は何を感じてもいいどう思ってもいいなのに相手のこの考えは許せないとかこういう感じ方は許せないって思っちゃったりですまた逆に相手のこの考えは正しいでもこの私の感じ方は間違ってるみたいな、まあ、そんなことが起きてしまいますね対等な関係になれないというふうな感じになりますはいじゃあ自分の解析と相手の解析を分ける どういうことなのって言うと、まあ、言葉とか単語っていうのはかなり曖昧な世界なんですね同じ単語だとしても何をどう認識しているのかによって単語のニュアンスっていうのは全く違ってくるんです、まあ、例えばですねよく使うのが焼肉のワクワク感と春のワクワク で同じワクワクク感なんですすけど、ニュアンスは全然違いますよねそう。同じ単語なんだけどそれによってどんな世界を表そうとするのかは違ってくるんですねそうで。これが相手の解析と自分の解析をちゃんと分けることができていないと自分の勝手な思い込みとか決めつけで「あこの人に言ってるワクワク感はこういうニュアンスだよね」 でそれを前提に会話を進めたり関係を構築したりしてしまうというところそれを防ぐため突破するために自分の解析と相手の解析を分けるいう必要があるよということですはい使い方使い方はあなたにとってまるって何ですかっていうのとか 私にとって〇〇って何だろうっていう問いを持つことですね。これ実際に相手に質問するとよりいいと思います。で、この時に、一般的にはこうですとか、常識ではとか、いやみんなはこうだと思うから、みたいな感じで、んですかね、自分っていう主語にならない人がたまにいるんですね。そういう人は、えー、もう一度、 あなたにとっての○○とか私にとっての○○っていうところに、えー、戻してあげて考えていくということがすごく重要になります。はい、で、えー、逆にこの私にとって○○って何だろうっていうことをちゃんとこう蓄積できてる人っていうのは自分が好きなことって何っていうのが分かっていたりとか どんな仕事をしたいっていうのが分かっていたりとかします。それにはっきり答えることができたりするんですね。そうさらに、誰にどんな貢献をしたいのかっていうのをこう輪郭もはっきりしてきたりします。これはすごく自分の世界を作っていく上で重要なキーワードになりますね。はい、自分の解析と相手の解析を分ける。これすごく実は重要だったりします。 自分の世界を作っていくためにもこの分けるっていうスキルは常に使っておきたいスキルになります。はい。じゃあ次行きましょう。はい。自分の問題と相手の問題を分ける。これ自分の問題、自分の課題と相手の課題を分けるとか、自分の悩みと相手の悩みをちゃんと分けましょうというのが、えー、このスキルですね。 はい。じゃあ、メリットでメリットいきたいと思います。分けることのメリットは何が本当の問題なのかっていうその特定に向かうことができる。これもすごく大きいですね。あの、例えば、えー、友人の家に行って、で、ちょっとしたミスで友人が大事にしてた花瓶を割っちゃった。で、その後、友人がずっとこう、 いや、あの花瓶はね、って、すごく思い入れがあって、ってあれがなくなってしまったことで寂しいって、ずっと感じてしまうんだ、って言ったとすると。そうしたときに、どうしても、あ、あの花瓶を割ってしまったのは自分なので、あのその友人の悩みを作ってしまったのも自分なんだ。あ、俺ってなんか、こう、本当にやっちゃいけないことをやっちゃったな、っていう、ドーンってこう、落ちてしまうんですけど、実は、 確かに花瓶を割ったのは私の問題なんだけど、その花瓶を割ってしまって心がずっと落ちている友人がも う, う寂しいって感じてしまう友人は実は寂しいって思っている友人の課題だったりするんですね。それがちゃんと分けることができていたら、えー、相手がなんでそこまで 落ち込んでしまうのか、寂しいって思ってしまうのかっていうところにアプローチすることができます。でもそれが分けれていないとですねこう、一緒に重たくなってしまったり、えー、あともう感じなくてもいい罪悪感に自分自身がこう追い込まれていったりとあとなんか無理やり解決策を探し始めたりということをしてしまいがちです。はい。 混、え、同、ー、している時のデメリットはまあさっきも言いましたけど共感しすぎてしまったりとかあと解決策をポロって言ってしまったりとかあとは自分がこうどんどんどんどん深みにはまっていったりするということがついついうっかりやってしまうことですね。はい、じゃあ自分の問題という概要をお伝えします。 課題、悩み、問題を解決するには、まず何が課題なのか、何に悩んでいるのか、何が問題なのか、ということを特定しなきゃいけないんですね、これで。共感することっていうのももちろん大事なんですけども、一緒に悩んでしまうということは別だということで、ちゃんと分ける必要があるよということです。はい、使い方としては、それの何が問題なのっていうことを、 その問いをちゃんと持つことですね相手に質問してもいいしもちろん自分に声を出して質問するのも大事です、はい、で日常的な悩みは自分以外の条件や環境によって生まれてしまう悩みにとらわれやすくなりますでもその悩みの本質は自分自身が何に固定しているのか何にとどまっているのかなんですよね はい、自分が何にこうとらわれているのかっていうこの何にっていうところをなかなかこう特定する見つけようとするコミュニケーションってできないんですねそうもう固定された後のモヤモヤだったりとか感情の動きだったりとかっていうところを相談したりアウトプットさせようとすることはよくよくあるんですけどその何に何を自分が見てるのか 何をその人が見ているのかっていうところを、えー、特定するっていうことはなかなか難しいんです。はい、でそれを特定するには、それの何が問題なのっていうことを質問することが大事だということになりますね。はい。じゃあ、えー、4つ目いきましょう。自分の時間と相手の時間を分ける。ねえー、メ, リメリット、デメリット。 分けることのメリットは相手をの時間軸を理解できる相手の時間軸で相手の世界を観察できるようになるよとで混同している時のデメリットは自分の時間軸で相手を決めつけてしまったり、えー、観察したりしてしまうとでついついゆっかりしちゃうことは自分の時間感覚で相手を捉えて、まあ、イライラしちゃうということ まあこれあの教える側教わる側とかあとはこう経験者と未経験者とかいう、まあ、そういう関係にはよくあることですね。で人間ってまあついつい思ってしまうんですけど自分が見ている世界と同じ世界を相手も見てるって思っちゃうんですね。で自分が理解していることを当然相手も理解できるって実は思っちゃう。だけどそうじゃないんだと。 ということですねそう相手が理解するには相手のそう理解するまでのプロセスがあるしそこには時間が生まれてしまうという時に相手がどんな時間を今作ろうとしているのかっていうことを観察することが大事だとそのためには自分の時間と相手の時間をちゃんと分ける必要があるよっていうことですね、はい、じゃあ概要を見ていきましょう 自分の時間感覚と相手の時間感覚は同じだって思いやすい、思いやすいですね。ですが、実は違うんだ。まず、何によってどんな時間を作るのかということを疎通させるのが大事。観察することが大事だということですね。そう、その、その人は一体ただ、お何でしょう。1時間だったら1時間勉強するとかじゃなくて、 そこに、こう、どんな思いとか、気持ちとか、意志とか、何を突破したいとか、っていうのがあって、その一時間っていうのを作ろうとしているのか、という、こういう観点で物事を考えるのが大事だということになります。はい。なので、単純に、現象的に、相手が理解できているか理解できてないかとか、こう、何ですよ、与えられたタスクはこなせているのか、こなせていないのか、 現象的なところだけで見ちゃうと、まあ、どうしてもイライライライラしてしまいますけどそうじゃなくて相手と自分の時間を分けて相手は一体何によってその、ね、時間を作り出そうってているのか理解をするという時間を何によって作ろうとしているのかそのタスクをこなすということを何によって作ろうとしているのかということをコミュニケーションすることすごく大事だよということになります。はい 使い方。使い方は、まあ同じですね。何によって時間を作ろうとしているのっていう問いを持つことが大事だということになります。まあ、大事だって思うことによって時間を生み出そうってすること。これは本当大事ですね。大事だ。自分が大切にしたいとか、いや、これを突破したいって。まあ、そういう、まあ、意志、思いによって時間を生み出そうって。 することが大事だとがだ主にまあ心情面突破したいことを大切にしたいことを共有したいこと、うんはい、どうしてもね時間ってこうとらわれやすかったりとかあとかなり影響力があるものが時間っていう概念だったりするんですけどそうじゃないと自分自身がどんな時間を作ろうとするのかその基準点を持つことが大事だよって。 いうこといこになります、はい、最後、えー、自分のアイデンティティと相手のアイデンティティを分けるこのアイデンティティはもう価値観とか前提とか観点というふうに表現することもできますね、はい、自分の価値観と相手の価値観を分ける、はい、同じ価値観だって説 い, い思っちゃうけどいや実は違うよっていうことですねじゃあメリットデメリットいきましょう メリットは世界の出発と出会える。はい、でデメリットは勝手に相手を思い込んでしまう。で、思い込んでついついやっちゃうことは自分と同一視してしまう。ありますね。この世界の出発と出会えるって、これはどういうことかっていうと、えー、相手が作り出している世界。 相手が思っていること、相手が感じていること、相手が考えていることっていうのは実は自分自身をどう思うのかっていう影響を 100% 受けた世界なんですね。なのでその人が感じていることっていうのは実はその人自身が自分のことをどう思っているのかに由来するっていうことになります。まあそういう意味で相手のアイデンティティ、相手が自分のことをどう思っているのかっていう いうことと出会うということは、相手がどんなことを思ったり感じたりしているのかっていう、相手が住んでいる世界、相手が見ている世界、相手の現実世界の出発と出会うということを意味します。はい。でそれができないと、も当然自分自身の思いや感情で、 相手のことを決めつけちゃってで、えー、自分と同一視してしまう、まあ、同じ価値観だねって思っちゃったり、えー、自分の基準であこの人は価値観が合うと思っていたけどなんだこんな人だったのかって、まあ、思い込んじゃうっていうことですね、はいまあ、概要いきましょう、えー、相手が表している世界のすべては相手が自分自身のことをどう思っているのか の影響を受けてますその前提を自分と相手と分けないままだと勝手な自分の前提で相手を決めつけてしまうことになる相手を深く理解するためには相手の前提を理解することが大事ですそう相手の前提を理解するためには自分の前提と相手の前提をちゃんと分けるっていうことが必要だよっていうことですね分けることができないと ああそ の, そ の, あの、えー、分けることができないとそうそうあなたのこれを言っていることをうんすごくよくわかるよ私と同じだわっていうふうに思っちゃうっていうことですそうじゃないよって相手が言っている価値観と自分の持っている価値観は別物だこうなんか反射的に同じものだって思わないっていうことですねそういうところに 左右されずに相手の世界をちゃんと出会うことが重要だということです。使い方は、えー、自分のことをどう思っていますかということですね。どうしても見聞きすることは現象的なことです。何を言った何を選択した何を行動したのかなぜその言葉を言ってしまうのかなぜその選択をしなければならないのかなぜその行動をしてしまうのか その答えは本人が自分のことをどう思うのかに由来しますということですね。まあ、自分自身にもそうだし、相手のことでもあります。はい。えー、今回は自分と相手との関係の中での世界を分けるというバリエーションを見てきました。はい。分けることによって、 何を観察することができるのかっていう景色がちょっと変わってきますね。はい、アイデンティティだとその世界の出発と出会うことができるし<笑>時間だとその相手がこう何によって時間を作り出そうとするのかっていう世界と出会うことができる。また問題を分けるってなると その相手が何を解決したい何を課題だと思っているのかということをこ自分のいろんなこう自分自身が私自身が思っている課題私自身が持っている問題とはちゃんと切り離して観察すること、まあ、そんな世界を見ることができるとかで解析を分けるっていうのはより繊細な ですね、より精密な世界、えー、そんな世界を見ることができるようで認識を分けるということは、えー、相手が、まあ、相手と出会うことができるということですね自分とあそれを通して自分とも出会うことができるということになりますはい、えー、世界を分けることによって、まあ、いろんな世界を 実は見ることができる。現象や出来事や存在っていうのは何も変わらないのに、自分がどんな世界を、どんな世界を分けるのかによって、実は見えてくる景色が変わるし、それによって観察できるものが変わるということになります。はい、えー。じゃあ自分と相手との関係においての世界の分け方っていうのは、これで一旦終わりにします。 次は、次の動画は自分自身との関係において、えー、世界を分ける。これの方がもうちょっと自分自身とつながりやすいかもしれないです。はい。では、えー、今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。